バダム苦手だけど行くわ。何としても封筒優先よ。これで負けても BP もらえたら頑張れるわ。回してるわね。 板のところだから罠で後ろに下げましょう。後ろに誰かいるわ。二人もいる。パーティー臭際はね。肉日してきたら間に合わないから、一旦下ろすわ それは煽りなの家庭寧すぎておじぎの方それともただの妖精肉屋だからすぐには起こせないはずこれで運べるでしょ このフックを拠点にしましょう。近くに発電機も3台あるしちょうどいいわね。こっちに2人。民は治療中追いかけるのはここまでで一旦戻るわ。民も治療終わったし、4パーティーっぽいから必ず来るわ。左に妖精右に赤ずきん。 左救助に来てるから発電は、一人。発電機がついても一台。このままキャンプでいいわ。ギャトラ増やしたいから、釣り交換してもらいましょう。キングはギャトラついてるし、ストライクあるかもだから。キングを負傷させるだけでいいわ。 これで逆トラが二人奇襲は無理そうねキングは罠解除に走ってるはずだから来れない。 赤ずきんが治療し終わったらクレアと二人で来る一人で治療してるわね。このままオートクレアが来るから戻るわ。発電機ける余裕ある赤ずきんの治療が終わったからそろそろ来るわ。 言ってる耐久ギリギリだったから焦ったのね助けに来れるのはクレアだけね来たけど肉屋だから間に合わないミスった 結果オーライ。それはダメでショッキング。ツーダウンだから、さすがに担ぐと思ったこれ誰か不滅とか解放持ってない よしよし赤ずきんすったら終わりええー、間に合わない ぶり。あれ赤ずきん見失っちゃった救助待機してたのね一旦現場に戻る罠解除失敗の音クレアはセルフケア持ってる 固有見たけどいないから一旦現場に戻るクレアが来てる<音声>ここからならさすがに釣れる よーし届いたわ1回脱出されてるから警戒しちゃう大丈夫だった高い救助意識のおかげで発電機が回らなくて助かったわ。